娘ににすすすよ。お昼ごははんんん、んんっってたでこここここれれ豆用のの彫彫刻刻刀刀いいいいううううか、かゃもう燃えち前ね、ね、うん。発売したこととな細かい作業するき便利こんにちは。こんにちは 大野さんです。本採大野です。<笑>これですね。はい。こ, こちらの心拍はアマチュアの方が刺したまんまもう何何年？十年ぐらい？こんな毛といたき。なるほど。十年も。十<笑>年は経ってるでしょう。でもサイズちっちゃくとどまってるのは。とりあえず切ってるんだと思うんですけ、ね、どね。もう鉢も小さいですから、はい、ただ手入れをしてないからね、うん。こんなぐちゃぐちゃですよね。これをかっこよく。 対策してみようということです、うん、株立ちってんですかね株立ちですね一本ですからね、うん、構想としてはこう吹き流しほうほうほうこの枝が頭になりますかね、うん、裏枝何本残すかっていうのが問題なんですけどね、はい、だからもうこっちは全部削り落とすにしたいですねわかりましたじゃやりますからやりましょう<笑>一にいきます、はい、一気に一にいきますよバサバサバサって もう全部切っちゃいますからね、うん、この木がね、いらない、はい、これが生きてますけどね全部これはいらないそれからこれもいらない真ん中のでっかいのね、うん、これもいらないでしょこれもいらない、はい、<笑>この辺にしとくな感じでこの辺のゴムも取りますこれが全部自然なるとそうですねとりあえず整理して も う, もうこういう感じになりました、ね、で、これをジンにしまするね、はい。皮をめくると。柔らかく柔らかく。やっとこうよりラジオペンジの方が。<笑>どうでしょううちにたまたまあったから。な<笑>んだっていいんですよ。<笑><笑>皆さんやっとこうかな。どうでしょうね。変な話百均でも売ってますからね。<笑>はい。本当は簡単にできます。 貫くんですよね。はい、この枝、半枯れしてるから硬いです、うん。枯れてると硬いんだよね、はい。ほら、ここ枯れてるもんね、うん。あ、これも枯れてるかな。これがね、こ う, こういう。ね、うん、という輪っかになってって、葉がついてるんですよ。はい、これで取れるんですよ、うん。枯れてると本当に困るよね。<笑>そうですね。うん、抜けないん で,、うんくですね。この枝は、この辺で。 ってててかかなない。いいい交差しししるから。うん、少し残してね。少し削るね、ね。こここここで、でここここ細いとと、ね、入 ん, ないんですよ、ね、こういうとこが。高く売りたかったっちゅう、ね。<笑>ち こうい う, ほら隙間こうい隙う間でやるんだいぶ、はい、これがね 可愛くないですよね、これね。この、これがさ、ほら、こっちが枯れてんじゃ、ねはい、ほっん。潰したいんだよね。もっと自然な感じにしたい。ちょっとかっこいい人が欲しいな。ちょっと、ちょっと悲しい。<笑>悲しい。悲しいです。悲しいです。ええ、ね、形が、これが、もっと短くした。いや、あんま短いと、こっちが大きいからね。なるほど。うん、おかしいんだよ。うん。これをね、もう一本抜きますけどね、はい、今四本でしょ うん、もう一本抜きます。三本にしないといけないから。まあキスがいいって言いますよね。うん、四本じゃちょっとね。こ, この裏が向けないんだ。中が、うんうん。これはやっぱり彫刻刀を入れるかナイフ入れるかしないとダメだろう。でどれを抜くかだよ。はい、私的にはこれはいいでしょう。こ、はい、れかな？真ん中真ん中これ向ここが人になってたら面白いかなと思うんでね。一本。決断早いですよね。 うん<笑>そうですね早いと思います自分でも早い あ, あんまり深く考えないタ地なんでね。感覚でうんそうあんまり悩んでも大して変わらないんですよ私、ねうん、は切りすぎるんで売れなくしちゃうんですよねなるほど一年待ちみたいな<笑>意外と細かったねこれもうちょっと太いと迫力があるあ これは細いい。なな面白くない、うん、あとはね植え替えの時に下をどう出すか な, なるほど、うん、まだこの状態ではね決まらないんだよねちゃんとこれを曲げればいいんだな、うん、あの生きてる腎はほら、はい、向いてから針金かけられるんでこれがねほら立ってておかしいでしょこっち流すんで腎も流していいんじゃないかなと思うわけですよ 今曲げとじ曲げとかないと、うん、曲げられなくなっちゃう。ああもう枯れちゃうと曲げらんなくなるから。はい、ここちょっと大きいでしょう。このくらいになま、はい、ります。脱皮しました。思い切った思い切ってますね。思い切った後、たここの辺綺麗に磨かないといけないんですけど、はい、とりあえず思い切ってここまできました、はい、枯れた枝と。 生きてる枝、両方いっぺんに混ぜましょう。はい、こ, こことここをつなげてでこれをこう少しするとこれがこれが頭だから、はい、後ろの枝の方が太いんですけど、はい、ないとちょっと寂しいから一応ね これでは売り物にならない、まあ針 金, 金かけたまま売るっていうのは好きじゃないので、うん、でもそれにしても大丈夫じゃこっちからこっちから回すこ回、うん、れをどう持ってくるかなんで。よいしょよいしょ巻き直しなんてあんま思い切ってね曲げるっつうのも変な、うんでそうですね少し少しでいいる。 そうこんでうそうな感じですよねそうなんで す, んですざっとこのくらいか、はい、今んところは、うん、今んところはねこれが邪魔かなこれちょっと交差しちゃうんでね最初は使おうと思いましたが、うん、意外と細かったんで短めにして少しであとは引っこ抜いて根を少し上げてもうちょっと削り落とす。 うんうん、そうするとここの迫力が出るんよ、ね、ですね。なんだけどそれいっぺんにやると針金かけた意味がないから、うんうん、これをそうだな上か替えのしたいんだけどね、まあ、とりあえずここまでやって考えましょう。ここ やるか。いやあ<笑>、おまかせします。これね抜けないよ。<笑>根が張りすぎ て, てあ。すっごい上書いてないのがわかりますね。抜けないんですよ。あといたか、ほら。し<笑>ましたら、んと少しね、こうこう、うん、落として。もうちょっと見せる。うん。ここはね埋まっちゃってない方が面白いと思うんですよ。根っここの状態がわからないから。 そこカチカチですねカカチカチでやっぱ保護した方がいいでしょうね今、うん、こんだけやるんならねでも心拍はほら杉っぱにならないように冬の作業だからそうですよね、うん、しょうがないですよねこんなことをあの春にやったら全部杉っぱになってしまいますからあそうですか春から夏は触る夏っていうのがテーマですあでも賞によるんだよねなんないやつもあるからねなるやつとならないやつとありますよそれだけなら冬がいいいっていうことです 思いっきり改作するのはあの秋から冬にかけてやると杉っぱにならないっていう説があるんですよだから一応それは守ってますけど前に一回春に思いっきりやったら全部杉っぱになっちゃったから合ってんじゃないかなと思うんですけどねもともとそんなに心拍ばっかりやってるわけじゃないので。 先人の教えを守っております、うん。すごいこれ？もうガチガチ取れないでしょ。ね、そうです。網が取れない。ああ、取った。も う, う作業をして、なか汚れるんですけど、このエプロンをつけてれば大丈夫。そうなんですね。ここまでね来てますからね。素晴らしいですね。うん。た<笑>確かに。<笑> ね、さっきの針金が邪魔してますよね、うん、今日ね、ここまでやるつもりじゃなかったですね<笑>そう<だ>なんですやっぱりこれは邪魔だっただここが削れないですもん、これがあったら、うん、だけども、こう回さないと流れないからね<笑>難しいね<笑>どうしましょう続きができません、ここが向けません、ね、<笑>そうそうそう、ここ向きたかったところが向けないんで す, しょうがないです 塗<笑>り替えするつもりなかったですそんなねやってみたくなってもう全然違う形になるな、うんじゃないかとこの間がね綺麗になんないんだよねそれから石灰溶濃剤もね、うん、塗りたいですよねもうちょっと綺麗にして ね, ねこのまはさ綺麗に出したかったとこな芯まで出ないよねここにカレー枝が1本あるんで、まあ、塗らないとこれが白くはならないでしょうね洗って 古い土を少し落としてあげましょう。はい。どっちでも見られっかな。うん、どうどっち前だそう？僕もね。どっちかなと思ってましたそう。自分ではこっちのつもりで始めたんですが、はい、このジンの感じがこっちがずっと向けてくると、うん、これ頭でもいいかみたいなそうです、ね。うん、そしたらこれもうちょっと下げてもいいよ。うん、みたいなそんな感じですね。やりながらどんどん変わっていくみたいな。<笑> 根を解いてみないと、最後のところわからないから、うん、楽観がないけど、あれだねとこなめの楽観なしの有名な有名な人有名な鉢なんだけど楽、楽観がないのへえ。あ、あったあったあったありましたここにあるんだあ、古いな、ほら読めないで私。<笑>お父さんじゃないとわかんない水晶園あ水晶園水晶園鉢屋さんだよあ、じゃ違うのか あの盆栽屋さんじゃないよ。かな。その楽観なんだっけその楽観。その楽観。うん。わかる方はコメント欄に。<笑><笑><笑><笑>あの常滑<笑><あ> の, <笑>なめのほら。これでちょうどいいからこれにします。新宅は朱田への鉢がいいと。言われてますねう。うん。やっぱりね。四角いの探したんですけど。はいはい、ぴったりのがない。なるほど。 やっぱね、ハはいっぱい持っててもぴったりのあれだってもう何万個ってぐらいあるじゃないですか、ハそうですよ、ね、それでもやっぱ見つからないっていう。そうなんですよ。見つからない。ハチはだからもういくらでもいくらでも欲しい。うん、いくらでも欲しいですよ ね, でね。ただ持ってて使わないのもね、一生使わないのもありますからね。ああ、そうでしょうね。マグンプ系です。はい、マグアンプ系です。え、これ前後ろ。 どっちでもいいかな、みたいなどっちでもいいかな、うん、これからのあの出来で考えましょうギュッギュッと入れてねこのくらい詰めちゃえば葉っぱもちっちゃい葉っぱん、うん、うだってこの大きさだったらやっぱこのくらいじゃないとそうですねおかしいと思うますもともとの葉っぱが小 っ, っちゃいから、ね、あそうですよね、ほら う,、ね、うん。ちょっと土落としたけど このくらいじゃないと合わないと思いますよ、うん。でもね、そんな切ってないですもんね。うん、ちょっとあの土を落とすときに取れちゃったっつうだけで、うんうん、切ってはいないですからね、今回。変わった。で<笑>しょおう。ちょっとしか入んないけど、でも豆防災ってこんなもんなんですね、うん。植え替えても、本当に。 5ミリとか1センチ、1センチじゃないな、5ミリぐらい土入れて植え替える。す。5ミリっての鉢と根っこの隙間が5ミリあ。5ミリぐらいで土を入れ替えてくるんですよ。水が怖いですよね僕うう大丈夫ですよ。<笑>結構大丈夫じゃなかったですなかったですか<笑>普通の木と同じ。 にしちゃダメだ、ねあのんね。あのね、回数は同じなんですよね。うん、あのタイミングなの。ああと1時間してやろうかなと思ったら豆だけやんの。<笑>なるほど。<笑>先に乾くん。先に、ね、その1時間がすごいタイミングなんですよ。うんうん、だからどこで判断するかっていうのがねあるんだけど、土をねよく入れるのは大事なんです。そうですね。ちょっとこれ化粧だから、はい、あの綺麗に見せるためだけの。うんうん これでで植えちゃダメです、はい、あとは水を吸わせてからもう一回ちょっと汚いんで水汚いですけど<笑>あよしこれからまた出てるところをちょっとこういうのがね気になるの私すごい気になるのこう出てるのが嫌なんですよ、ね、この辺も削りたいけどできなかったまあこんな感じではいこ こっちを表にするか、こっちを表にするかは、うん、こっから曲げるこのこちらのね、歯ぎしらい、これがほらあれしてるから、これをちょっと曲げないといけないです、ねこれうんでも。もう疲れました。した<笑><笑>はい、こんな感じですかね。そうですね、可愛 い, いです、うん。で、ここをもうちょっと綺麗に磨いたら、石灰用具剤塗って、はい、真っ白にするんですけど、もうちょっとこれがちゃんとしないとね、うんうん、塗れないから。 もうちょっと後になります。あと、ね、はつまんで肥料やって、これ一年ぐらいすれば格好はつくんじゃないかな。一、うん、年かかりますよね。こういうのするとね。す、う、ぐ、ん、はね、飾れますよね。流れが出て、そうですか。うん、株立ちはこういうね、うん、流れを見せるというか。うんはい、あとはもう好みですね。はい。はい、基本みたいなものです、うん。というわけで、株立ちの心拍を作っていただきました。 どうですかこれから磨いてね、うん、ちゃんと白くして、はい、でこっちもこういう小枝もちゃんと針金をかけて ね, もう一ね1年後というお楽しみと、はい、いうこと で, す、はい、でこれをもう一本あるんですよねはい、はい、ここにもう一本同じような木があるのでこれを私ちょっと今日購入して帰りまして他の人にも作ってもらおうという、はい、感じで、ね、それぞれの違いこういうの出ると思うんで。 面白いかなと思います。大丈夫ですか。はい<笑><笑>、はいえー。この後、じゃあ、ランチをね、はい、バーベキューを一緒にさせていただきますので。はいはいうん、ご、ごちそうさまです。<笑><笑><笑>はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい<笑>